これ断面はほらあどうですこの断面を皆様に見せたかったどうも趣向の龍一でーすということですねもうすでに趣向になっておりますそして趣向の僕が作るってなったらやっぱりあれですね趣向のレシピです今回はですね趣向のチャーシュー僕のチャーシューはちゃんちゃん キャンチャンなのでキャンチャンにこのチャーシューを作り方すごい邪道で邪道なんだけど王道というかまあとにかくそういう作り方をしていきますリュウジのバズレシピ はい、それではですね、えー、早速やっていきたいと思います。豚バラ肉なんですけど今回のチャンス中は、えい、ー、大体ね、赤身と脂身が5、5ぐらい。または、えっ、ー、と、赤身が6で、えっ、ー、と、脂身が4ぐらい。脂身があったらトロトロになりますんで、こういうようなものを選んでいただいた方がいいと思います。これは非常にいい肉ですね。はい。で、これを使っていきます。今回は、まずね、普通にお湯で豚肉を煮ていきます。ここに入れて、で こ, これ、水入れる。だいたいこれぐらいかぶるぐらい入れていただいて、 これに火かけるこの時に生姜とかえっ、ー、とニにんにくとかいらないですこれ十分ねあの臭み抜けますから煮るだけで沸騰したら蓋をして蓋をしてからえー、1時間ぐらい煮ていきますはいじゃあですね1時間半煮込みました1時間でもいいんですけど1時間半の方がトロっとしますプルッとします1時間とかあの30分とかでもいいんですけども1時間とかやるとほろっと というチャージュになりますこれはね好みですこれ弱火ね蓋して弱火で1時間半煮込んだ姿はこちらです余計な油分がもう出てるでしょこれがいいんですよ茹でた汁はね豚のうまみも蓄えてますから中華スープとか入れてスープにしたらいいですよバットに一回のせましょうでこいつはまあ別口でスープにしましょうねスポーティーバッグに豚を入れます お醤油なんですけども 75cc たっぷりと入れておきます、はい、ちょうどみりんは煮切ってくださいね 25cc ずつ入れるんですけどね煮切りは鍋でやってももちろんいいんですけどもレンジでやるのが一番早いねアルコール大丈夫な人はこのままやってもいいんですけどもちょっと煮切りましょう2分ぐらいなら煮切れるい待ってる間にハイボールを飲んで植えた心を潤します で、醤油だけでつけておくと何時間も経つとすごくしょっぱくなっちゃうんですけども煮ったみりんと酒入れるから丸ろかんなら大丈夫です600あと1分半でよかった煮ったみりんと酒を入れます味の素んで味の素入れるかってこれちゃんと理由があるんですよ豚のを水から煮てるんですねだからうまみがちょっとね落ちてるんですねだからここでうまみを補強してあげる123455フリぐらいこれでうまい 最初からジップロックに入れて煮ればいいだろうっ て, ってそうしたら臭みが抜けないんです好みでいいんですけどもおにんにくこれ半かけ分ぐらい入れてあげるとおにんにくこれでねあのにんにく醤油漬けみたいになるんでなるがうまいにんにくちょっとやだなっていう方は生姜でもいいですしタレになじませてにんにく醤油だれ今回はこれでつけていく空気に抜いてくださいこうやってねでそしたら最後に閉じていただければちゃんと 全体的に使ってるでしょこれで大体ね1時間ぐらいつけておきますはいじゃあですね1時間経ちましたので早速お肉をやっていきたいと思いますよろし い, し い, しいよ、ね、これがしせすねこれこう切りますか1時間半煮込んだからねしっこうまいっすからああこのままべてを凝縮したような味がしますね これちょっと4に出してはまずかったかもしれないま、ね、うますぎるわちょっとカッティングしていきますほらスっといくんだよねこれねほらほらどどどどどどどほらこれよこのトロプルどぅほらほらほらこれ断面はちょっとこういうじいほらあ、どうですどうです皆さんこの断面 この断面を皆様に見せたかった。これですよ。ほら、ほこれや、え、やば。これやばいってこれ。 ちょっとね、つけてあったからちょっと冷めてるので人によってもうやり方違うんですけどもこのままフライパンで炙って温めてもいいしあのレンジにかけていただいてもいいですこれ焼いたらねこのフルンフルンがねちょっとねパリッとなっちゃうんで今回はこのままちょっとレンジで温めますちょっと温めたいんでスケジュールにちょっともう一回もう一回入れてこれで温めたいと思いますパレンジつけたままち ょ, ちょっと電子レンジいきます1分半ぐらいで結構温まると思う わあ、いいですね1分半加熱しましたこれ電子レンジかなやつなんですけどもお皿とかの方がいいかもしれないですね盛り付けていきたいと思いますうわそうだなこれはこの完璧な采配完璧な盛り付け全てがパーフェクト世界はこの時を待っていた香ばしさが出したいなっていう こ, こ, この場で炙ればいいですここにからしを絞る最後にかける、ね、これ好みですチャーシューで結構ね味が付いてますから これにまずるチャージあるいや、ないということで至高のチャージ完成ですはい、はい、では、出来ましたいただいいただきますいいですか今日は、ギネスいただきますじゃあ、行っちゃいますいただきます うーんあうまったっぷルなんですよこれでここにねからしやばいやば い, やば い, やばいこれこれやばい水で煮ることによってすっごくほろほろに柔らくなる 塩分の入った煮汁で煮るのもいいんですけどもそうするとね塩分がやっぱ豚に入ってお肉硬くなっちゃうんですよなんでこれ水で煮てから漬け汁に浸すっていうやり方やってるんあーうまいよこれからしの相性が最高加熱が不十分だとこの脂身ってちょっとねコリッとして硬くなっちゃうんですけども1時間半煮込んだほうがいいね最高にトラップでるんすおこれはうまっうーん です普通の小ネギでもいいし白髪ネギとかでもいいですとにかくネギ言うてくだわさっとここに禁断のはいラー油でーすネギラー油チャーシューちょっとダメです 僕がダメになったらこいつのせいですよ。ネギ、ね、もっとダクダクでもいい。チャーシュー丼にする場合は、ご飯のっけて、ブルーってこう、チャーシューのっけて、炙った方がご飯に合うかもしれない。炙って、チャーシューだらご飯にかけていただいて、少しラー油とネギを持っていただいて、あとね、温泉卵をね、温泉卵を落としていただいて、それを、このチャーシューと絡めて、それでご飯を頬張る、最高の丼になりますから。 それもぜひねやっていただきたいと時間がかかるんですけど手間的にはそんなかかってないんですよ今回はね本当にうまい手間かからずにこんなにうまいチャーシューができるってこと皆さんに見せつけたい太や顔したいそのためにこの動画を撮っておりますので皆さんよろしくお願いします思考の僕が作るってなったらやっぱりあれですね思考の粒子です思考のレシピです